h a t t a k to Yarer n i h o n n r s i k Sigotoske no i b g m a s t a g o d a n a i d o k k i g o u l k o t o Oytsme r e I Nai Hazes, I Sugasibo, Yarigai, Mo k a n j e e Death March to the Parallel World Rhapsody on Animax.